こんにちは。脳科学の専門家、ブレイニスト、和田修司です。さて皆さんはですね、子供の時に、まあ親とか、まあ、えー、周りの大人たちにですね、 よく噛んで食べなさいって言われませんでしたそう、ご飯をですね、なんか、ね、10回とか、またそれ未満の回数でですね、えー、噛んで、すぐ飲み込んでしまうんじゃなくて、しっかりとたくさん噛んで、そしてまあ飲み込みなさいとかまあ食べなさいとかっていうふうに注意されませんでしたでしょうかそうですね、やっぱり本来はですね、よく噛んでご飯を食べた方が健康にいいわけです。そして噛めば噛むほど頭が良くなるとかって言われてますよね。そうです、顎が強くなって、そして歯にはたくさん神経が通ってるので、そう、たくさん噛むことによってその神経 活性化されてそしてそれが脳の神経の活性化にもつながるというお話なんですよねそして、えー、さらにはですねたくさん噛むことによって口の中の唾液がたくさん出るので消化しやすくなるそう胃腸の、えー、負担が減るわけですねそう消化吸収排出がスムーズに行われるようになるわけなので、まあえーねえー、便のお通りがよくなるということで健康的な生活を毎日のように送れるわけですねそうだからやっぱり毎日の食事よく噛むことを心がけた方がいいわけですよね まあ、とはいえ、やっぱりですね、柔らかいものを食べさせられたりだとかですね、1日3食とかたくさんものを食べる私たち現代人はですね、あまりですね、しっかり噛むっていうことができないわけなんですよね。やっぱりめんどくさいですよね。そう。よく噛むっていうことはとてもめんどくさいこと。だからついつい、ね、怠けてしまうというか、できないでいますよね。そう。でも、やっぱりできた方がいい。よく噛んで食べた方が、体にのはよくわかってるけど、やっぱりできない。 っていうことを繰り返してしまいますよね。そこでですね、本日はですね、どうやったら簡単に毎日、いつもよく噛む習慣を続けていけるかっていうお話をさせていただければと思います。そうです。えー こ, まあ、ここではですね、この YouTube チャンネルではですね、科学的に、そして心理学的に、そして人体のメカニズ ム, メカニズムに基づいて皆さんにですね、えーまあ、生活とか人生に役立つ、そしてそれを変えるお話をですね、提供させていただいております。なのでですね、もしよかったらチャンネル登録の方、よろしくお願いしたいと思います。 では始めていきましょう、えー、どうやったらですね、えー、毎日しっかりとご飯をよく噛んで食べる習慣が継続されるのか続くのかって言ったらですね最初の3口だけでいいんです、最初の3口だけねご飯を口に運ぶためにいつも30回以上とか100回噛むとかっていうのは大変ですよね、そうだから最初の3口だけでいいんです、最初のご飯の3口だけ100回噛むようにしてください。そうです 朝昼晩、ま, あ、また一人によっては1日1食とか2食かもしれませんけど、その食事のたびに最初の3口だけ100回噛むにする、最初の3口だけ、何度も言います、最初の3口だけ。そうしたら、ですねその最初の3口、100回噛むことによって、体がですね、あ噛むんだなっていうのを覚えるわけです、体が記憶するわけです、そしたらその食事の間、えー、平均的に、まあ他の食事と比べてよく噛むようになるわけです、自動的に、勝手にです、そうオートマティックにです。 そう、だからですね、毎回ご飯を口に運ぶために、そう、えー、よく噛まなくちゃって意識する人がなくなるわけです。そう、自動的に噛む回数が増えるわけです。だからそのためにも、最初の3口だけ100回噛むようにしてください。そしたらですね、えー、皆さんのその食事の間、えー、の噛む回数がですね、平均的にアップしますので、そう、よく噛まれて、唾液がたくさん出て、食事が、えーま、喉を通って、胃とか腸に運ばれて、そして内臓とか、えーま まあ、血液とかに吸収されやすくなるわけです営業とかがねそうそうすることによって健康的な生活を送れるようになるのでなんとか最初の3口だけ100回噛むようにしていただければなと思いますえでもそんな最初の3口だけでも100回噛むのめんどくさいようと思うかもしれませんけどもでもそう思ったらですね そのたった3回も噛めないという人はですねやっぱりその噛むことのメリットを思い出していただきたいと思います噛むことによってどんな素晴らしいメリットを得られるかそしてそのメリットを得たあなたは今と違ってどんな健康的でどんな前向きな人生を歩めるかということですねやっぱりですね噛まないでご飯をですね糸か腸に運んだらですねやっぱり消化吸収 排泄の負担がでかくなるので、ちょっとね、えー、内臓とかが弱ってしまうわけなんですよね。そう、そして、まあ、不健康な生活になってしまうわけですね。万病のもとですね。それからまあ早死にしたりとか、または健康寿命が短くなったりするわけなんですよね。そんな人生、お望みですかって言ったら、望むわけないですよね。そうだから、最初の3口だけ頑張ってみようかなっていうことを、えー、思えるようになっていくと思うんですよね。そうだから、最初の3口、頑張ってみていただければなと思うわけです。そこでですね、えー、私は、えー、奥さんにですね、 はいパンを焼いていただきましたちょっと実際どうするかっていうのをちょっと皆さんにです、ね、デモンストレーションで示したいなと思いますこれなんか塗られてるのかなあっベッベタバターベッタ<笑>ベタがベタが塗られてるらしいんですけどもはいでは、えー、実際私が実践してみます最初の3口だけでいいんですでは行きますねバターがベター が, が塗られてるらしいのではい はい、何て言うんですかねあの、100回数えるのめんどくさいじゃないですか、なんか途中で、なんか、今何回目だっけって分からなくなると思うので、ありがとうございます、そう、ありがとうございますっていう言葉まあそれって10文字なんですけども、そのありがとうございますっていう言葉を言いながら噛む、噛む、それを10回繰り返したら、合計、1 0る1 0で100回になるんですよね、だからですね、えー、最初の3口だけ、一、えーまあ、口ずつ食べ物を口に入れたら、ありがとうございますと10回うにしていただきたいと思います。で ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あうございます。はい、これで一口。じゃあ二口目いきます。うん。で、これもありがとうございますを十回唱えながら噛みます。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、このように「ありがとうございます」という10文字の言葉を言いながら噛むそれを10回繰り返すことによって合計100回噛むということになるわけですね。では最後3口目いきたいと思います、はい、あ申し上げましまたベターられているパンです。 はい、今、あのう、おおおお、はい。このようにですね、まあありがとうございます。十回とえい、うんえー、食べ物を口に運ぶ度に、でそれを三回繰り返す。まあまあこのようにですね、えー、まあ一口三百、一口百回は噛むっていうのを三回繰り返しました。 そうすするこことによって、はいえー、この後ですね普通に食事をしていると自動的にですねもう体があたくさん噛めばいいんだなというふうに記憶しているので平均的に噛む回数が増えるとだいつもよりも噛む回数が増えるので消化しやすくなる胃腸に負担が減るとでしかも栄養が吸収されやすくなるとで健康的な生活ようになるとだったら、まあ、知能質も上がるし記憶力も上がるし、うん、だろうなイライラもしなくなるし、えーね、ストレスとかの、えー、にもの響が ストレスを感じづらくなるし、ということで、まあ、いいことづくみの生活を送れるわけなんですよね。なので、ぜひとも皆さんも試していただければなと思います。まあ、このようにですね、これからも、えー、科学的、または心理学的、または人体のメカニズムに基づいたお話していきたいと思いますので、ぜひともまた、えー、この YouTube チャンネルをご覧いただければなと思います。というわけで本日は、こういった内容、参考までに。